皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。7月13日、バージョン 5.5 前期で、合成するのをちょっと待ってくださいと言われたバンマの大箱ですが、バージョン 5.5 後期になったので、ようやく合成することができます。というわけで、倉庫に貯めておいたバンマの大箱を全部開封しました。なんとなくグレモリーが多い気がしますが、多分気のせいです。 まずは、アモンの紋章を大紋章に伝承させるところからですね。あとは、機械作業でどんどん合成していくだけです。というわけで、大紋章の合成作業が終わりました。合成結果についてはいろいろと言いたいことがあるんですが、それもこれも全部リーネさんの仕業なので、諦めることにします。とりあえず、すべての大紋章がプラス4になったので、一安心です。 あとは毎週コツコツとバンマの塔に通うだけですね。そんなバンマの塔について、くしゃらみが強いかもしれないという話をしたかったのですが、動画の撮影に失敗しましたので、また来週にでも回します。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。